みさん、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします文明開化近代黎 明, 明の時無能より生まれし、神の雫に描写さひたむきに、ただひたすらに挑戦した の男の熱き物語。 魂と惜しみなく注がれる無償の愛の力今一筋の光明を優し込す全てを照らしますやがて生まれくる命の喜びとたゆまぬ大自然が営む神々の歌この人静かに宿るし 芳醇な香りは新たなる奇跡を紡ぎ始める不動より生まれし神の雫として。 Oh god.